In question and answer, raise your hand in Zoom. At the bottom of the Zoom screen, you can raise your hand from p a r t i c i p a n t Quickly, the hand to become familiar with operation. To, to, ま日本語、えー、とにがな方は挙手ょお願いします。Uh, if, you, if it's difficult for you to understand Japanese, please raise your hand. 欧州のアイコンがないので、みんな日本語得意な方ですかね。もしくはマネイティブな方。じゃあ今日朝食食べられた方、挙手お願いします。 あ、あ、あ、ーさんありがとうございます。あ、ゆういちさんもありがとうございます。じゃあ、挙手、下ろしてください。トーク中は、えっ、ー、と、ズームのチャットに質問や感想を書いてもらって大丈夫です。 あとですね、まあ、YouTube 見てる方に連絡です。この部屋のハッシュタグは、パイコンチェピア ン, アンダーバー4になります。感想気づきなどがあれば、ぜひあのハッシュタグをつけてツイートしてください。それではですね、これからですね、川崎健人さんの発表を始めます。 タイトルが Python による機械翻訳のモデルの構築になります発表時間は質疑を含んで45分になります発表前にえっ、ー、とマイクテストを兼ねてスピーカーに読み上げ事項を読み上げていただきます川崎さんよろしくお願いしますはい、えー、聞こえてますでしょうか あれ聞こえてますでしょうか。はい、聞こえてます。はい、はいえー。それでは読み上げます、えー。私の名前は川崎健人です。発表タイトルは Python による機械翻訳モデルの構築です。発表資料は日本語ですあ。発表説明は日本語です。発表資料は日本語です。発表資料は公開しません。発表中の写真撮影に同意します。PyConJP の行動規範に同意します。 なんかスピーカーがしゃべったあと、遅れてきなんか数秒後聞こえてくるんですけども、こちらの問題ですかねもしくはかあ、マネージャーさん、ちょっとチェックお願いします。 はいえー、とどうかされましたかで、はい、ですか、はい、オッケーですすかじゃ あ, あと1分なったたらス、はいえー、スピーカーカのの方、えー、とスライドの共有をお願いいいしますはい スライド共有しました。見えてますでしょうか？はい、見えてます。じゃ、それではですね。川崎ケイトさんをはいはい、見てます。あ、初めていいですか？はい。じゃ、それでは川上ケイトさん拍手をお願いください。じゃ、あ発表よろしくお願いいたします。はい、ではそれでは発表いたします。 本セッションではディープラーニングの知識や実装経験はあるがチュートリアルレベルから抜け出せない人に向けてより実践的な内容にステップアップするための知見を紹介いたしますセッションの流れですが前半に機械翻訳やトランスフォーマーに関する解説後半にソースコードリーディングやライブコーディングを予定しております下記に記載してありますこちらのソースコードを使用いたしますので こちらのダウンロードをお願いいたします。そして、ハンズオンでは皆さんと意思疎通しにくいので、すべての方をフォローできませんが、その点、ご容赦ください。でまたホス、本セッションでは Google ドライブや、えー、Google コラボを使用いたします。Google アカウントをお持ちでない方は作成をお願いいたします。はいというわけであの、いきなりダウンロードしろと言われても、えー、時間が必要かと思いますので、その時間を利用して、 自己紹介をします私は株式会社リーディングエッジ社に所属しております川崎と申します。Python 歴は2年から3年程度です。普段はですねディープラーニングを用いた自然言語処理に関する研究をしておりましてその中で Python も使用しております。本セッションでも扱うディープラーニングについてはまだ1年未満程度と経験が浅いですが皆さんとこういう機会 で一緒に勉強していけたらなと思っております。えー、そして昨年はあのパイコン JP のポスターセッションで、えー、発表させていただきました。今年もまた発表する、えー、機会をいただけて大変嬉しく思っております。それではあの内容に移っていきたいと思います、えー。まず機械翻訳とは何なのかについてお話しいたします。 機械翻訳とはある自然言語を別の自然言語にコンピューターなどを用いて自動的に翻訳することを言います。例えば、英語から日本語に翻訳するとかですね。機械翻訳には様々な手法がありますけれども、今回はニューラルネットワークを用いた翻訳を行います。で実際にどうやって機械翻訳モデルを構築するのかというと、パラレルコーパスを用意します。パラレルコーパスとは、 えー、と翻訳元の文と翻訳語の文、今回で言いますと、英語と日本語の文が対になったデータのことを言います。このパラレルコーパスを大量に用意して、ニューラルネットワークに入力することで、翻訳結果を予測するモデルを作成します。入力する際は、データを前処理する必要がありますが、基本的にはエンドツーエンドで学習ができます。 では実際に学習済みモデルで、えー、予測をさせてみましょう。そうすることで、あのより機械翻訳のイメージがつかめるかと思います。一旦ブラウザーの方に移りたいと思います。えっ、ー、と、先ほどダウンロードしていただいた t r a n s f o r m マスター e r z i p というファイルがあると思いますので、そちらを、えー、と展開してください。 で展開しますと、このようなファイルになっておりますので、こちらをマイドライブの方にコピーしてください。ちょっと皆さんの、えー、状況が分からないので、えーと、このまま進めてしまいますけれども、マイドライブの直下にトランスフォーマーマスターをコピーできたら、えーと、中身を開いていただいて、 その中に predictongpu.ipynb というファイルがありますのでこちらを右クリックしていただいてアプリを開くから Google コラボレートリーを選択して開いてくださいもし Google コラボレートリーがインストールされていない方はアプリを開くでアプリを追加で Google コラボをインストールしてください で開きますと、こういったファイルが出てきますので、プログラムを実行していきたいと思います。まずは、ランタイム、上のメニューのランタイムから、ランタイムのタイプを変更をクリックしていただいて、ノートブックの設定のハードウェアアクセラレーターが GPU になっていることを確認してください。 g p u になって い,、えー、いましたら、えーと、またランタイムをクリックしていただいて、すべてのセルを実行、えー。こちらをクリックしてください。そうすると、えー、上から順番にセルが実行されていくので、えー、っとでまず、Google Drive をバウントする、えー、コードが実行されますので、えーっと、そちらに出てきたリンクをクリックしていただいて、 ユーザーを選択していただいて、許可を押していただいて、そうしますとコードが出てきますので、こちらをコピーして、こちらのテキストボックスに貼り付けしてください。で、エンターを押すと実行されます。でこれは何をやっているかというと、先ほど、えー、とアップロードした こちらのファイルを Google コラボで読めるようにしております。でこちらの左のフォルダボタンがあるんですけど、そちらをクリックしていただくと、ドライブというファイルがありますので、そちらをクリックしていただいて、さらにマイドライブをクリックしていただくと、先ほどアップロードしたトランスフォーマーマスターというファイルが見えるかと思います。これが見えていれば、あのえー、正常に、えー、読み込めている。 とということになりますもう一度確認しますと、まずランタイムで、ランタイムのタイプを変更で GPU になっていることを確認してください。GPU になっていましたら、またランタイムを押していただいて、すべてのセルを実行としてください。で、実行する と,、えー、とこちらのコードが走りますので、 そ, れのその指示に従っていただいて、リンク先に飛んでいただいて、アカウントを選択して、許可をして、コードをコピーして、テキストボックスに入力すると、ドライブがマウントできます。一番下の方に行っていただきますと、予測結果が出てきますので、そちらを見てみましょう。と ここにインプットとありますが、こちらが今、えーもえー、と学習済みモデルに入力した、えー、翻訳元の文、今回ですと英文ですね、こちらを学習済みモデルに入力しました。で、えーと、その学習済みモデルが予測した結果がこちらのアウトプットになります。で、こちらの任意のテストデータを指定とありますが、こちらの数値を書いてあげると、えっ、ー、と、別の レストデータに対すするる翻訳結果を見ることができますで下の図はアテンションウェイトといって、えー、と翻訳元の文と翻訳後の文の、えー、文における単語間の関係性を表す図になっております。こちらのちほど、えー、と解説いたします。まあ、以上が簡単な、えー、とデモになりますが、まあ、本日はこういった、えー、と翻訳を行うモデルを理解することが、えー、本日の目的になります。 それでは一旦資料の方に戻ります。続いてはこの機械翻訳、機械翻訳を実行しているモデルの説明をしたいと思います。先ほど実行したのはトランスフォーマーというモデルでして、左図がアーキテクチャになります。トランスフォーマーは2017年に Google が発表しました。機械翻訳タスクにおいて当時最先端であったシーケンス、シーケンスなどの モデルよりも高いスコアをマークしましまた特徴的なのが内部にアテンションというメカニズムを持っていましてこれは後ほど説明いたします、えー、とまたそのスマホ登場する BART とか、えー、と GPT2 といったモデルのベースとなっている非常に重要な技術になっております続いてはトランスフォーマーがどのような仕組みで翻訳をしているのかモデルを解説いたします トランスフォーマーは主にエンコーダーとデコーダーから構成されています。エンコーダーは翻訳元の文の特徴を抽出し、デコーダーはエンコーダーから得られた翻訳元の文の特徴から翻訳後の文を生成する役割を持っています。学習する際はこの図のようにエンコーダーに翻訳元の文ですね、えー、と今日の例であれば日本、えー、と英語を入力し、 デコーダーに翻訳後の文、今日の例であれば日本語を入力します。ただ、この図のように原文のまま入力するのではなくて、えー、と前処理を施した後に入力しますで。どんな前処理をやっているかというと、えー、とこのような流れになっています。まず原文がありまして、それをメカ部などを用いて単語分割します。でその後に、えー、と文章の開始と えっ、ー、と、終了を表すスタートとエンドトークンを追加します。ここまでできたら、えっ、ー、と、次は単語を ID に置き換えます。えっと、各単語に一つずつユニークな ID が割り当てられて、この例では AI なら503といった ID が割り当てられています。えっ、ー、と、最後に0埋めを行うことで文章の長さを揃えます。 文によっては単語の数がバラバラだ と,、えー、と、モデルで処理することが難しいため、あらかじめ、えー、今回の例であれば60という文章の長さを決めておきます。以上な流れを経て、えー、モデルに入力するシーケンスを作成しますで。作成されたシーケンスなんですけど、これはまずインプットエンベディングというところに入力されます。インンンプットエンベディングでは 単語の分散表現を作成します右図にあるように3万1とか503とかありますけれどもこれら各単語に対して64次元のベクトルで表現します。で、インプットエンベディングで分散表現を作成した後はポジショナルエンコーディングというところに入力します。トランスフォーマーは 従来の RNN のような細菌や CNN のような畳み込みがないため文における単語の相対的な位置というものが含まれていませんそのためここのポジショナルエンコーディングで文中における単語の相対位置を付与します右図のように分散表現と同じ形状の位置情報ベクトルを加算しますでポジショナルエンコーディングの式は右下の通りで えー、とシーケンスの偶数要素にサイン関数を適用して、えー、奇数要素にコサイン関数を適用することで単語の相対的な位置情報を付与しています。続いて入力シーケンスはエンコーダーに入力されます。エンコーダーにはマルチヘッドアテンション と,、えー、とポイントワイズフィールドフォーワードネットワークがあります。マルチヘッドアテンションでは、えー、と文章中における 単語間の関係性を学習します。実際にはこれら、このような機構がですね、いくつも積み重なってエンコーダーが構成されています。えー、とここでアテンションというものが登場しましたが、これについて解説します。アテンションはその名の通りえっ、ー、り、文章中のどの単語に注意を向けるかを学習する機構になります。そしてエンコーダーにはセルフアテンションというものが あります翻訳すると自己注意なんかと訳したりもできますが、これは自己に対するアテンションを算出しています。ここにアテンションの式があります。で、QKV は同じ文から作られたベクトルになりますが、ここは説明上あの文で表現いたします。例えば、It is a nice day. It is nice weather today という文章のセルフアテンションは右下、左下のようなイメージで単語間の関連性を計算しています。そこから得られた関連性はソフトマックスで0から1の数値で表されることになります。この0から1の数値というのは文章中においてどの単語が重要であるかを示す重みだと思ってください。最終に 最終的にこの重みと文のベクトルを掛け合わせることで翻訳元の文の特徴を得ますで実際にはアテンションマルチヘッドアテンションという複数のアテンションからなるトランスフォーマーえ複数のアテンションからなる機構としてトランスフォーマーの中に存在しています論文ではこのような書かれ方をしておりますが直感的には理解しにくいので 別の図を用いて解説します。先ほど登場した分散表現ですが、横軸の60は文章の長さでした。それに対して各単語が64次元で表現されていました。マルチヘッドアテンションではそれがマルチヘッドの数だけ分割されます。そして、各々のアテンションが計算されるという感じになります。では、このような マルチセットにすることで何が良いのかというと性能が良くなります。これはアテンションを複数にすることで各々のアテンションが異なる位置の異なる部分に注意を向け単語間の関連性を処理できることが分かっているからです。発表の冒頭で実行したプログラムですが4つのアテンションを用いていました。赤で囲ってある部分が 非常に顕著ですが、単語間の関連性が強く出ているところとそうでないところがあるのが分かります。続いてデコーダーですが、デコーダーもエンコーダーとポジショナルエンコーディングまでは一緒の流れです。エンコーダーと異なるのはマルチヘッドアテンションが2つあることです。さらにマスクドマルチヘッドアテンションというものがあり、またもう一つのマルチヘッドアテンションは エンコーダーで獲得した翻訳元の文の特徴情報を用いてアテンションを算出しているところがエンコーダーとは異なります。それぞれを次のスライドで説明します。まずマスクドアテンションですが、これはデコーダーに入力された文と文のアテンションを計算しております。その時に三角で暗転させてある部分をマスクしてアテンション、ここのアテンションをゼロにしてしまいます。 なぜこうするかというと、えー、翻訳文を生成するときのことを考えてみてください。えー、と翻訳文を生成するときは、前の単語から順番に生成していくんですが、そのときには当然、えーと、後に続く単語が何であるかはわかりません。なので、今わかっている単語よりも後ろの部分のアテンションを、えー、無視するために、このマスクドアテンションというものを用います。続いて、ソースターゲットアテンションですが、これは 自己のアテンションではなく翻訳元の文と翻訳後の文のアテンションを計算していますイメージは右図のようになりますが実際にはこのソース文がエンコーダーからの出力になります以上がトランスフォーマーの概要説明になります続いてはソースコードとモデルを見比べながらトランスフォーマーの理解を深めていきたいと思いますこちらがソースコードになります まずトランスフォーマークラスを見てみましょうト。トランスフォーマークラスは学習の直前に呼び出す一番競争のクラスになります。クラス内にはイニット関数とコール関数があり、イニットはモデルを初期化したときに実行されますで。コール関数は学習時に実行される関数になります。 イメージとしては、イニットで、モデル内の各要素を定義して、コールではデータをどのようにするのかが記述されています。それを見た上、それを理解した上で、イニット関数を見てみますと、イニットには、このようにエンコーダーとデコーダーが定義されているのがわかります。そして、コール関数では、エンコーダーにインプット、これは翻訳元の文が入力されていて、さらにデコーダー、 には、えー、とエンコーダーからの出力ですね、エンコーダーアウトプットがありますが、これが入力されており、また、えー、翻訳後の文、ターゲットが、えー、入力されているのが分かります。続いてエンコーダークラスを見てみましょう。えー、まず、イニット関数ですが、この左図のように、えー、エンコーダークラス内では、えー、エンベディングや ポジショナルエンコーディングが定義されているのがわかります。そしてコール関数では左図のこの矢印の流れのようにエンベディングに入力文が入力されてその後ポジショナルエンコーディングで位置情報が付与されているのがわかります。次はそのポジショナルエンコーディング関数の中身を見てみましょう。入力はポジションと D モデル というものがありポジションはシーケンスの最大値、D モデルは分散表現の次元数になります。でその下で g e t アングルズという関数を実行していますが、これは、えー、と左上の図のような、えー、ポジションとポジション× d e p プスのベクトルを作成しています。縦軸がこれ文章の位 置, に位置になりまして、横軸がベクトルになります。 で赤いところはほとんど0に近い値になっていまして、分の先頭要素ほど0に近い値で構成されています。でその下にある図がこちらの、えー、コードになりますで。こちらのコードはこの式と同じになります。で何をやっているかというと、先ほども説明したように、偶数の位置にある要素にサイン関数を適用して、 比数の1にあるものにコサイン関数を適用しているものになりますで、こうして作成された位置情報が、えー、ベクトル分のベクトルに加算されていきます続いてエンコーダーレイヤーですがエンコーダーレイヤーは左図のように複数積み重なっていますで、右のコードを見ますとこちら先ほど表示したエンコーダーですがその中に エンコーダーレイヤーがリスト内方表記で NumLayers の数だけ作成されているのがわかります。そしてコール関数を見ますと、先ほど位置情報が加算された、ここのポジションポ、ポズエンコーディングのあと、加算された後にドロップアウトレイヤーを通過してエンコーダーレイヤーに入力されているのがわかります。はい。では、そのエンコーダーレイヤーの中身がどうなっているのか。 というと先ほど説明したようにこのようにアテンションとフィードフォーワードネットワークが定義されていますそしてコール関数を見るとこの黒い矢印のようにデータが処理されているのが分かりますここで MHA というのはマルチヘッドアテンションプラスになりますがこれに翻訳元の文ベクトル X が代入されているのが分かります なぜ X が3つあるかというと、先ほど説明したように、セルフアテンションの計算で自己のベクトルを掛け合わせているためです。それでは次にマルチェットアテンションクラスを見てみましょう。まずマルチェットアテンションクラスのイニット関数の部分だけ表示しています。これを見ると、イニット関数には、電数というものがありまして、これは全結合層がいくつか定義されています。 また、スプリットヘッズ関数というものも定義されており、マルチヘッドアテンションの主な構成要素はこの2つであることが分かります。で次にコール関数を見てみましょう。えー、と右の図がソースコード、えー、マルチヘッドアテンションクラスのコール関数になりまして、左図はそのソースコードのやっていることを図示したものになります。えー、ここでは分ベクトル Q を例に どのように処理されていくのかを説明します。まず、バッチサイズイ =tf.shape とありますが、これはバッチサイズを取得しています。そして、その下にある q=sref.wq とありますが、これはイニット関数で定義した前結合層に分ベクトルを入力しています。イメージとしては左図のような処理になります。 今回は出力サイズが分散表現の次元数と同じなので形状は変化していません。続いてその出力がまた9となっていますが、これが、その出力9が今度はスプリットヘッズ関数に入力されていきます。この時先ほど取得したバッチサイズも入力されていきます。スプリットヘッズ関数では 左図のように 分, ベクトルを分割しています分割されたあとはスケールドドットプロダクトアテンション関数に入力されここで先ほど説明したアテンションの計算が行われますアテンションが計算されると分ベクトルとあとアテンションウェイドという重みが出力されますが分ベクトルは再び結合されます で先ほど登場したスケールドドットプロダク t e テンション関数ですが、これについて説明します。えー、と引数としては QKV とマスクがありますで。やっている処理は左の式の通りですが、まず上の産業でこのソフトマックスの括弧にある中身を計算しています。そしてマスクが飲んでない場合は、上の計算で得られた 結果にマスクを加算していますここでマスクは、えー、と下の図にあるようにシーケンスと同じ長さの0と1から構成される配列になりますそしてマスクされている部分は、えー、つまりアテンションの計算で無視したい部分には1が入っていますこの時0を埋めしたシーケンスの場合0を無視したいここの部分を無視したいということがあります でえー、マイナス10のここでマイナス10の9乗の値をマスクにかけていますが、えー、とマスクに1が入っているとその要素のアテンションは大きなマイナスの値になりますつまりその1の単語の重要度は、えー、小さくなるというわけですでこのマスクは他にもデコーダーのマスクドマルチヘッドアテンションにも使われています、はい、以上でモデルがどのようになっているのかの説明を終わります、まあ、デコーダーも同じように折っていけば 理解できますのででご自身で確認してみてみくださいまた理解しがたい部分に関してはコードを切り出して具体的な数値で実行してみると何をやっているのかつかめるかと思いますでは一通りトランスフォーマーが何であるか理解できたと思いますので実際に学習をしてみましょうそうしましたら G ドライブに先ほどアップロードしたファイルの中にあります トレインオン GPU.ipynb というファイルを開いてください。一旦ブラウザーの方に移ります。えっ、ー、と、こちらにありますトレインオン GPU というものですね。こちらを Google コラボで開いてください。で先ほどと同じように、えっ、ー、と、ランタイムで ランタイムのタイプを変更で、えーと、ハードウェアアクセラレーターが GPU になっていることを確認してくださいで。GPU になっていることを確認できたら、ランタイムで全てのセルを実行としてください。そうしますと、またドライブのマウントから始まりますので、リンク先にアクセスしていただいて、ユーザーを選択して、 許可をしていただいてコードをコピーしてここのテキストボックスに入力してくださいそうしますと学習のプログラムが実行されていきますで実行している間に、えー、とプログラムの説明をしたいと思います まずここでライブラリーの読み込みとありますが、ここでは、えー、とピックインストールでメカブを取得してきています。えー、とメカブはあの単語分割の時に使用しています。で使用しているライブラリは、えーはこちらになります。で次に、えー、と日英翻訳データダウンロードとありますが、ここでは、えー、と日本語と英語のパラレルコーパスをダウンロードしてきています。 データの詳しい内容については、ReedMD、えー、などをご確認くださいで。続いてデータの読み込みですが、ここでは、えー、とダウンロードしてきた日本語と英語のコーパスを、えー、読み込んでいます。また、えーと、学習用とテスト用のデータ分割もこのように行っています。でここで読み込めていれば、 このようにデータ数 と, あとデータのサンプルを見ることができます。今回扱うデータは学習用が約5万3000件、テスト用が約2700件のデータを用いています。でデータのサンプルとしては翻訳元の文に英語、翻訳語の文に日本語。 といったこういったパラレルのコーパスが、えー、このデータには含まれています。えー、次に前処理のところですが、えーと、先ほどトランスフォーマーの概要で説明しましたけれども、えーと単語えー、と文章を単語分割して、えー、先頭と、えー、設備に、えー、とスタート・エンドトークンを付与して、えー、ID に変換して、 最後0目をしてあげるという処理をこちらで行っていますで。その下ではバッチを作成しております。で次にモデル定義ですが、こちらでは、えー、とエンコーダー、デコーダーのレイヤー数であったり、中間層の次元数、あとマルチヘッドアテンションのヘッド数などを定義しています。でその下では重みの初期化。 というふうにありますが、こちらでは、えー、と本来ならば、えー、モデルの保存だったり読み込みは GCS を使うと便利なんですが、今回は GCS を使わないでやっているので、えー、こちらの関数を学習の前に実行しております。で、最後に学習実行とありまして、こちらではトランスフォーマーの、えー、モデルを定義していたり、 あとは、学習率、最適化関数、損失関数の定義などをしております。で、うまくモデルが実行できていれば、えっ、ー、と、ロードチェックポイントサクセスフリーと出てまして、えっと、これが出ていれば、学習済みモデルを読み込めている証拠になります。で、あとは今回は30エポック。 えー、と学習を実行していまして、えー、とこのようにどんどん学習が進んでいっていることを確認できるかと思いますはい皆さんはあのこのまま学習を続けていただいて構いませんが私はちょっとパワポの方に戻って続きの説明をしたいと思いますはい えー、と無事、皆さん学習できた、学習の実行できたかと思いますが、トランスフォーマーにはまだ課題がありまして、えー、とそれは文章の長さが、えー、と長くなっていくほど、あのこのように、えー、アテンションの計算量が n の2乗のオーダーで増えていきます。でそうすると何が問題かというと、えーとえー、と計算量が足らなくなって、 えー、GPU では、えー、と学習が実行できないなんていうことが、えー、あります。で、そこで、えー、と使用するのが、えー、TPU になります。TPU は Google が開発した機械学習に特化したプロセッサーになりまして、えー、Google コラボで無料で使用が可能です。えーえー、GPU よりも高速で、えー、学習時間の削減にもつながります。 TPU を使いこなせるようになれば、学習の幅がさらに広がり、えーとまあ、今回のデモで使った、えー、文章よりも長い文章の、例えば翻訳モデルを構築することができるようになります。では、あの実際に先ほど実行した GPU のコードを TPU で動くように変更してみましょう。もう一回あの、えー、ブラウザーの方に戻ります。 こちらのコードを変更していきますが、えー、と変更する内容なんですけど、えーと、変更した内容の結果はこちらにあります trainontpu.ipynb と同じ結果になります。えー、なので、今からちょっとライブコーディングをしますが、 もし変更してみて動かない場合がありましたら、こちらのコードを実行していただいても構いません。えっ、ー、と、では、こちらのトレインを GPU の方のコードを変更していきたいと思います。えっ、ー、と、まず上から順番に見ていきますと、前処理というところがありますので、えー、とその前処理の 下にあるセルに、えっ、ー、と、use tpu false と書いてあるところがありますが、こちらを true に変更してください。ここの use tpu イコール false を true に変更してください。で、変更できましたら、えっ、ー、と、今度は学習実行。 とある、えー、とモデルの定義をしてあるセルを変更していきます。えー、とまず、一番上にトランスフォーマーとコメントアウトしてありますが、その上に1行追加をします。で追加してほしい内容は、えーと これ見えてますかね ?withstrategy.scope コロンと追加してください。もう一度言います。withstrategy.scope コロンと追加してみてください。で、それが追加できましたら、今度はその下にもともと書いてあったコードをすべて 選択していただいてこちらをインデントしてくださいこのストラテジースコープの中にすべてのコードが書かれるようにこちらをインデントしてくださいでそこまでできましたら今度は チェックポイントというところがありますので、そこで定義してあるチェックポイントパスを変更していきます。ここにコンテンツドライブ、マイドライブ、トランスフォーマーマスター、チェックポイント、GPU、モデルとありますが、ここの GPU と, いうと書かれているところを TPU に変換してください。もう一度説明します。ここの GPU を TPU に変換してください。 でそうしましたら、ここに、その下にトレインステップシグニチャーと書いてあるんですが、このトレインステップシグニチャーから、えー、tf.function までの、ここの5行を今度は、えー、と消してください、えー。もう一度言います。トレインステップシグニチャーから、えー、tf.function までを、えー、消してください。 で、消しましたら、今度はその下に、えー、トレインステップ関数があるんですけれども、えっ、ー、と、こちらを、の下に新たな関数を追加していきます。ちょっと時間が押しているので、コピペしちゃいますが、えっ、ー、と、追加して、する内容は、えー この内容になります。TFFunction というデコレーターをつけてあげて、関数名が DistributedTrainStep という関数名になります。ちょっと先に TPU の方のコードを実行しておきたいと思います。で今追加したのがこちらのコードになります。 こちらのコードを追加できましたら、今度は distributed-train-step と, という関数名をコピーしていただいて、その下に法文があるんですけれども、このような法文があるんですけれども、法文のさらに内側の法文に train-step という関数を実行してあるところがあるので、こちらの train-step を先ほど 追加していただいたディストリビューティッド ト, トレインステップ関数に置き換えてくださいトレインステップ関数を先ほど作成したディストリビューティッド ト, トレインステップ関数に変更してくださいで以上で、えー、プログラムの変更になります ここまでできましたら、今度はランタイムのタイプを変更で、一回 TPU にしてあげて、もう一度すべてのセルを実行としてあげてください。そうすると TPU での学習が実行されるかと思います。私は先ほどこちらで実行しましたので、ちょっとこちらの内容を見ていきたいと思います。 で先ほどあの変更しましたプログラムの内容について説明します。まず、UseTPU のところ、true に変えましたけれども、えー、とこれを true にすることで以下のコードが実行されます。こちらのコードは、えー、TPU の、えー、ハードウェアの情報を取得したり、えー、初期化をするコードになります。でその下で、えー、と TPU ストラテジーという、えー、インスタンスを作成して、えー、TPU で学習を実行するための スコープを作っててあげていますで、さらに、ユ、えース TPU をトゥルーにすることで、こちらのコードも実行されます。でこちら何をやってるかというと、ここで作成した、えー、とバッジがあるんですけど、そ の, そのバッジを、えー、と分割するコードになります。えー、TPU はですね、えーと、ここにコアが8ってありますけれども、1つのデバイスに対してコアが8つありまして、 その8つのコアで分散して学習をしている、えー、ので、えーと、その分散して学習できるように、ここでデータを 分,、えー、分割しています。でさらに、えーと、学習実行のところを変えましたけれども、ここのストラテジースコープは先ほどこちらで作成した、えー、インスタンス。 になりますこのスコープの中で、えー、とモデルを定義して、あ、えー、げることで TPU で学習を実行することができます。でさらに、先ほど追加した Distributed Train Step という関数がありますが、ここで何をやっているかというと、この strategy.run で、えー、と TPU 上でこの Train Step 関数、これはまあ学習の え、するための関数なんですけれども、こちらを、えっ、ー、と tpu 上で動かせるようにしてあげています。で、それを動かすと、えっ、ー、と、返り値として、えー、各コアで算出した、えー、ロスが、えー、入手することができます。で、そのロスを今度は、えっ、ー、と、この下のリターンの分で、 えー、と今度はその各8つのコアから単出したロスをの平均をこちらで取ってあげてえとまとめてそのモデル内の重みをえ更新するということをやっていますでえとうまく学習ができればこのようにえーとロードチェックポイントサクセスプリーと出て学習済みモデルが読み込めて 学習が進んでいきますで今回の、えー、データですとあまりあの GPU との差、えー、速さの差が出ないんですけれども、えーと1えー、と皆さんあの進めて学習を進めていけば分かると思いますが1エポックあたりの、えー、と速度は、えー、GPU に比べて速くなっているということが分かるかと思いますでちょっと注意していただきたいのがこの最初の1エポックだけ の TPU の方があのもたつくっていうことがあるので、それはちょっとあの目をつぶっていただいて、そ, のそれ以降、早くなっていると思いますので、自身でご確認してみてください。で、まあ、あのえー、と今やっていただいて分かったと思いますが、そのほんのちょっとの、あのほんのちょっとコードを変えるだけで、えー、TPU で t p u によるマシンの恩恵を得られるということが分かっていただけたと思います。では、最後にえーとまとめ。になりますが、えっ、ー、とまあ、以上、えっ、ー、と途中早足になってしまって、えー、分かりづらい点もあったかと思いますが、えー、まあ、なんとなく機械翻訳モデルの構築について理解していただけましたでしょうか？えー、全てはまあ説明。 えー、しきれませんけれども、トランスフォーマーもあの2017年に登場してから、さまざまな改良モデルですとか、えー、こういった、まあ、最近では GPT3 といった大規模モデルが登場しております。でこれをきっかけにですね自然言語処理だったり、ディープラーニングに興味を持っていただければ、えー、と思いますで。最後ですが、この発表があの皆さんのスキルアップの一助となれば幸いです。 ご清聴ありがとうございました。川崎さん発表ありがとうございました。あの、残念ながらですね。質疑のですね。時間は残っていないようですので、あの川崎さんまあ、言い残したことがありましたらお願いいたします。あ、そうですね。ちょっとえー、っとハンズオンということで、皆さんの様子を見ながらできなかったので、ちょっと。 何かわからないことがありましたらあのスラックで、えー、質問いただければお答えいたしますのでよろしくお願いいたしますではこれにてですね川崎さんのトークを終了したいと思います発表ありがとうございましたありがとうございました参加者の方は発表者に大きな拍手をお願いいたします